ステージで踊れることを本当に楽しみに練習してまいりました精一杯心を込めて踊らせていただきたいと思います<笑>ありがとうございますそれでは準備をお願いしますそれでは踊らせていただきます 心ふるさとへ。 うう「お元気ですか風は歌っていますか」「くは今もな楽しさえを忘れてはいません」